は、田陽介ですで今日のビデオはリサイクルアアーートトゴミがアートになるです。ちょっとこれ昨日描き終わったんですけどこれは猫の絵なんですけど裏を見ると分かるんですが木の破片みたいのをつなげてちょっとこういう感じで作ってみましたまあいらなくなった木を再利用ということでこれもリサイクルアートなんですがこれは招き猫なんですけどこれじゃなくてこっちですね これはもう見た感じリサイクルってわからないんですけど石粉粘土で作ってありますがこの中に段ボールかなんかをぐるぐる巻きにしてちょっと土台にして作っているのでこれも一応リサイクルアートです私がリサイクルアートを作る理由なんですがまあ理由はエコーですねエコロジーとエコノミーがあるんですけどまあ両方その理由と言っていいんですがエコノミーの方の お金ですね、まあ、お金がなければ生きられないんですけどエコロジーの方ですねいくらお金があっても地球がなくなっちゃったら生きていけなくなってしまうなんか住むとこがなくなってなんかとても恐ろしいことですねでちょっとこっちにも作品がいくつかあるんですけどちょっと説明させていただきたいと思いますまずこの作品からいきましょうかえっ、ー、と これはあのさっきみたいな木の木の破片ですねいくつかとあのワイヤーはリサイクルじゃなかったんですけど正直に言いますねでもあのこのこれはリサイクルの爪楊枝リサイクルの爪楊枝っていうのは使った汚いものじゃなくて爪楊枝をバーンと床に落としちゃってもったいないのであのここに爪楊枝を作品としてつく使っています これワイヤーはリサイクルじゃないんですけどこの木ネジですねこの辺のこれがリサイクルでこれは2015年の作品なんですけどタイトルは何だか忘れちゃったんですけどちょっとこの頃自分で作ったパネルを解体したらすっごいたくさんのネジとあのベニヤ板が出てきたのでそれらを使ってみましたでこれなんですが これはあのコンクリートの屋根じゃないかなと思うんですけど外に落ちてたのを拾ってちょっと洗って乾かしてであの着色してでワイヤーをつけて作ったものですこれも2015年の作品ですで私がゴミでアートを作ることによって環境が救えるか地球が救えるかといったら多分無理だと思います 私がゴミでアートを作るなんて些細なことだしじゃあ何でやるかっていうと一人一人が些細なことをするっていうのはとても大事なことだと思ってて一人一人みんながちょっと気をつけると多分地球が救えるんじゃないかなと思うんですねでこれは目玉なんですけどこれいつ作ったのか忘れちゃったんですが缶の底で作りましたでこれ裏を見ると なんな見覚えがあるんじゃないかな。缶の底です。これ。製造が2013年で賞味期限が2014年って書いてあるので、多分2013年ぐらいのさに作ったんじゃないかと思います。で、缶の底といえば、なんかこんなのを作りました。これはあのワイヤーなんです。これもそこ同じようなやつなんですけど、ワイヤーつけて、あこれは油彩絵の具とあとはガラスに描く絵の具で。 両方使って描いたものですこれも空き缶なんですけどリサイクルの木の板に こ, のこれはビールの空き缶の側面ですね着色してスワイヤーとかを使って作りましたこれは2015年の「四つ足猫」っていう作品ですで木片だけ使ってなんか絵描いたのとかもありますけどなんか 45度とかに切ってそのままになってますけどでさっきあのベニヤ板って言ったんですけどこれがベニヤ板の部分ですねでちょっとこれこれがねあのコンクリートのがれきなんですけどこの部分であの色を塗ってこれはあネジですね目のところでこれは石粉粘土で作ったんですけど最近これ猫1匹足してちょっとこれいなかったんですけど最近 1匹猫を足して、これもリサイクルのネジをつけてちょっと統一させたんですけど、なので、2015年から2020年の作品ってことですね。これは石粉、こあの瓦礫はこの部分だけで、これ割り箸で、でこれとかも石粉なの で, で、これがこう紙のコースターなんですけど、あとはこの木の板ですね。で作ったんですけど、ちょっとこれだけじゃ寂しいんで、 こ, れあこの猫は最近ちょっと付け足して、でさっきみたいにちょっと石油もの粘土で作ったんですけど、こ, こ, につこれは後で色塗りますけど、なんかここにもちょっと付けようかなと思って、これはあの後で色を塗ります。って感じの作品と、これも空き缶なんですけど、コカ・コーラゼロの缶で作った猫です。油彩絵の具で描いて、ひげの部分とかは針金で作ってあります。 これも空き缶で、ただこれは空き缶切って骸骨に書いただけなんですけどメキシコとかの飾りであのアルミだかブレーキだかでプレスしたやつがあるんですけどそれを見てちょっとヒントを得てアルミ缶で作ろうと思ってこれをやって缶の底が先だったのかこれが先だったのか忘れちゃったんですけどなんかこういうの作ろうと思ってそ れ, でそれからちょっと空き缶を使おうと思ったんですけど。 ダンボールとか空き缶ってアルミニウムとして再利用したり再生紙を作ったりした方が私がアートを作るよりも全然役に立つんじゃないかなと思うんですけど瓦礫ですねなんか大きいこう瓦礫とかアートで再利用するとか違うことでも再利用できるのかもしれないけど再利用の一つの方法としてとてもいいんじゃないかなと思いますこれは これベニヤ板ですねベニヤ板がいっぱい出てきてこれより大きいのもたくさん作ったんですけどこれその一部でこの辺はなんか再利用なんですけど再利用のネジでマウントして作りましたでここにこれはアクリル絵の具で絵を描きましたこちらの作品なんですけど前に違う動画でも載せたんですけどこれもこれヒンギがついてるんですけど この辺ジもリサイクルで何んかに使ってたやつを外して、で、この辺、これがね、この丸い部分が、猫の詰めとぐやつの、こういう木の棒があったのを切って、それをここにくっつけたのと、この木の破片とかですね、この辺。で、リサイクルのネジで止めて、Peace with Nature っていう、 2016年の作品です<笑>こんな感じですねあとこれはリサイクルと呼んでいいのかわからないんですけど海で拾ったこ流木とあとこれは海藻ですねこれがか硬くなった硬くなってあの乾燥したやつに色を塗って 作作っったんですすけど2017年に作っていますこのシースマイルと い, う作品ですというわけでリサイクルの作品結構作ってるんですけどこれもほんの一部でリサイクルって見て分かんないようなものもリサイクルだったり壊れた家具とかの部品でキャンバス組み立てたりキャンバスもいらなくなったカーテンを使ったりとか。 ななんんかいろんなことやってますけど結構廃品家に置いてたら結構な量になってなんかね精神状態があんまり良くなくなっちゃってそれをやってるとだから少しずつ今処分をしているところですアートっててすすごく自然とマッチしてるんですよねすごいこのグリーンの景色と溶け込んでると思うしきっとこの自然っていうのが。 アートを生えさせてくれてあの美しく見せてくれているんだと思います自然ってすごい素晴らしいと思います私が環境のことを考える一番の理由は地球がなくなると住むところがなくなっちゃうとかもそうなんですけど自然って美しいじゃないですか野生動物が住んでたり野生の植物とかも生えてたりなので水とか空気とかも綺麗な方がいいし まあ、私たち人間のためにも水とか空気っていうのはきれいな方が体にも心にもいいことなんじゃないかなと思いますというわけで最後までご覧いただきありがとうございましたまた次回お目にかかりましょうさようなら